こんにちは、G、です今回はブラウザのの機能拡張のお話ダズパイは何といっても非力ですからそれを補い快適なブラウジングをサポートしてくれるものが欲しいですよね便利な小物グッズを軽いノリでご紹介していきますラズベリーパイ OS や Ubuntu では以前から H.264iFi と マイクロブロックオリジンがデフォルトで機能拡張としてインストールされています。まずはそれは何なのか、そこから見ていきましょう。最初は H264iFi についてです。YouTube で動画を見るとき、V9 コーディックで再生されるとハードウェア支援が効かないんです。 H.264iFi を入れると強制的に H.264 コーデックで再生してくれるんでハードウェア支援が使えるというわけです。H.264iFi の設定にブロック 60fps ビデオがありますが必ずチェックしておきましょう。これは60フレームの高画質動画を30フレームで再生する機能です。ラズパイには必須ですね。 特に設定はなくインストールされていればいいとお考えください。次はマイクロブロックオリジン。これを入れておくと広告をブロックしてくれます。ウェブサイトを見るとき広告分のデータ転送量が少なくなって CPU 負荷が抑えられるというわけです。Yahoo を表示するとこんな感じです。設定も不要なんですが 上のパワーアイコンをクリックすることでサイトごとにオンオフができますマイクロブロックオリジンアイコンの上に数字が出ていますがブロックされたオブジェクトの数を示していますマイクロブロックオリジンを開いてオフにしてリロードしてみます オフだと広告が表示されるようになりますねマイクロブロックオリジンの使い方としてウェブ上の任意のオブジェクトをブロックするフィルター機能があります通販サイトでテストしてみましょう適当なオブジェクトを右クリックして要素をブロックを選びます 他のオブジェクトをクリックしたり周辺をクリックすると選択される範囲が変化するのが目視できます範囲が決まったら右下にカーソルを移動するとフィルター設定ウィンドウが表示され作成をクリックで選択されたブロックは以降表示されなくなりますリロードして確かめてみましょう ブロックされてますねやりすぎると逆に遅くなることがありますのでほどほどにしましょう YouTube を快適に見るのにおすすめなのが Enhancer for YouTube 通信速度の都合で動画の画質が自動的に落ちてしまうことがありますこの機能拡張は画質の固定 マウスホイールでの音量調整など多彩な機能があります。おすすめなのは自動シネマモードでフルスクリーンじゃなくても快適に動画再生ができます。PC での利用はともかく、ラズパイならシアターモードで見るのはちょうどいい具合で他のアプリを動かしても邪魔にならないし CPU 負荷も小さくなります。 設定は多言語化されているので色々いろいろ試して遊べます。調べ物をしているとどうしてもタブが増えて結果全体に重くなって遅くなる。そこで使わないタブを休止する機能拡張があります。Chromium では Great Diskader。Firefox ーーでは New Tab Suspender がおすすめです。 サスペンド時間を設定するだけで自動的に休止してくれます。画面のようにタブを切り替える都度に再呼び込みします。つまりフロントにないときは休止しているということですね。PC だと不要ですが、ラズパイではこういう機能が有効ではないでしょうか。 次は全ての方におすすめということではないんですが画像検索や買い物が多い方には便利な拡張機能です画像を拡大表示するイメージャスという機能拡張で Firefox、Chromium ともにサポートされています画像検索で試してみましょう 椅子じゃないんですが、画像を多く並べるのに縮小表示しています。カーソルを当てるだけでサムネイルが表示されます。この時、元画像サイズに応じて表示サイズは変わります。 YouTube もこんな感じで拡大表示できます Amazon の商品サイトのように URL が長いものがありますよねこれ URL を通知するのは大変です古くからある URL 短縮サービスをご存知でしょうかビットリーです Amazon で試してみましょうご覧のように URL が長いんですが URL を表示したままビットリーをクリック短い URL が表示されましたこの URL をメール通知すれば OK 短縮 URL を試してみましょう この動画の説明欄でも長い URL は以前からビットリーを使用しています。ここでご紹介した機能拡張はブラウザーで検索してインストールできます。Chromium では右上の3ドットアイコンでその他のツールの機能拡張を選んで Chrome Web Store に移動します。Firefox の場合は 右上の3本線アイコンでアドオンを選びますところで3本線アイコンはハンバーガーアイコンとかハンバーガーボタンと呼ぶんだそうですね3ドットアイコンも一緒に今後は動画内ではそう呼ぶよう変更したいと思います最後に快適なブラウジングということで パフィンという OS をご紹介しますまずは加工なしの動画で速度感をご覧ください本当にラズパイなのかというぐらい速いですメーカーはクロミウムに比べて12倍速いと言っていますがでも本当に速いまず驚くのは各サイトの立ち上がりや 画面スクロールが早いんです動画サイトも動画の起動が早い パフィンはブラウザー単体ではなく OS 仕立てです。ベースは Raspberry Pi OS で、ブラウザーは Chromium を改造したものです。高速の理由は公開されていませんが、クラウドベースなので何らかの圧縮技術を採用しているのではないでしょうか。ただ残念ですが、皆様にお勧めはできません。 理由は少し不安定でランダムにクラウドが切断される時間帯によって速くならないなどまだ問題を抱えてるからです OS イメージは昨年5月から更新されてませんから新しいものが出れば改善するかもしれません。 試されたい方は画面の URL でダウンロードインストールボタンをクリックしてマルチリンガルバージョンを選択してイメージをダウンロードラズベリーパイイメージャーやレッチャーで SD に焼いてくださいご覧いただきありがとうございました今日は節分ですだから明日は立春 春の足音が聞こえてきます。節分や豆まきは古代中国から伝わったものだそうです1400年ぐらい前のことで我々は律儀にも今も習慣として残してるんですけど今の中国では節分も豆まきもないそうです 人口多いんだから、恵方巻き売れば儲かるのにね。ではまた次回。